こ ん, にちはこんにちは。神奈川県横浜市の自由と申します。本日小田原エスタホイ初参加になります。えー、我々の演舞でぜひ会場の皆様に。歌劇分を味わっていただけたらなというふうに考えておりますので。皆さん応援よろしくお願いします。<笑>それでは。

くれに飛ぶ鳥、眺めれば。

迷いはこちらと聞こえるポール歩み進めば森の中いよいよ開幕我らが自由今宵いの演目はりさあ皆さんをお待たせしましたこれがラスの

ゴミ箱をバランスの行為はご遠慮いただいております好きなお子様からは目を離さないようにお願いいたしますそれでは会場の皆様楽しんでいってください目指すは輝くインタ